ちょっといいさんちゃんはいそっか今さこれちょ俺が個人的に興味あるのってやつで、うん、頼んだいいっすよちょっと紹介しようと思っていいっすかちょっとテンション上がると思う見た目はね大したことないんですよんていうか米粉米粉卵こちら全然知らないこれ卵なんですよただの、うん、ただ えっ黄身が白いこれこれこれってことそう見たことないでしょいやそんなわけないさあそんなわけないじゃんちょっとどうなのかなでな ん, かなんでそんなことが起きんの米だけを食べて育ったニワトリが産んだ卵は白いらしい、うん、いほんとかってこいやそんなわけないわそれは嘘だ普通のよりも高級ってこといや これで、まあちょっと高いかな600円ぐらいこれであ、まあ1個100円といよりは高 い, な ち, ょ高いちょっと割ってみていい、うん、いきますよはいうわーおお確かに白いな変な気持ちになるな美味しいのかわかんないな正直そうこう見たときになんか味はあっさりしてるらしいんだよね卵とは違うの 普通の卵は今あっさへ し, てるらしい、えー、だからちょっと卵かけご飯にしてみようかなと思うああいいんじゃないやっぱ白いよねどう考えてもでもちょっと黄色っぽいからリアリティあるっていうかそうそうそ う, そう<笑>なんだろうなんかさもう妙に白かったらさ、うん、美味しそうじゃないけど、うん、卵っぽいから、うん、全然食べれるなちょっと割ってみますよ これを割るとこんな感じですねほら普通の卵よりも全然って<笑> ご, 飯、ね、ご飯だけど食べないくなほんと、ね、の白とほらほぼ同じ色だよねあれみたいだねカスタードみたいだねなそうそうそうあ確かにカスタードみたいな色だね食べますか ちょっと言っていいですか、玉かけご飯はん、い、おー、なるほど、じゃあ、僕もいただきますかなりあっさりだね、ああ、ほんとだね、だから上品な卵って感じね、クリーミー、クリーミー、うん、そうそうだね、味がちょっと薄いけど、クリーミーで上品なでも、卵だ、絶対、うん、なんか美味しいわ、美味しい、美味しい、これ、ちょっと好きかもしれない。 朝このくらいのほうがいいかもね逆に卵かけご飯食べるならうーん食えるね全然うんおいしいおいしいホンに<笑>納豆どっちおいしいこっちに決まってるよフフいやおいしいな、うん、ということでただのレビューなんですけどはい白い卵があるよっていうのをねちょっとはい皆さんにお見せしました 以上ですえなんかネットの通販で買ったってことこれはそう通販で白い卵と調べると届きますへえー、じゃあそこら辺じゃ売ってない愛媛愛媛の辺りかな確かこれが買った場所はんでもね結構もうだんだんじわじわと人気らしいよじゃあどんどんこうやって広がっていく感じはね、うん、珍しいからね初めちょっと怖いけど食べてみたら美味しい、うん、美味しいよねということで、はい、サブチャンネルでしたありがとうございましたはーい 回すよもう多分 5,000 は忘れるに済んでただ